日本は決して選んではいけない道を選択してしまったのではないでしょうかどうも政治いろいろの学ナですこのまま行くと次期参院選で自民党は票を減らし岸田政権は短命で終わるのではないでしょうか就任以来その得意と言っていい 対中優和政策が目立っている岸田首相。その岸田首相についてザクザクが記事にしています。ザクザクの記事を引用します。岸田文雄政権の得意な外交姿勢が明らかになってきた。岸田首相の施政方針演説や、親中派とされる林芳正外相の外交演説や講演などから、自由、民主、 人権、法の支配といった共通の理念を持つ同盟国、アメリカとの連携強化を掲げながら、軍事的派遣拡大を進め、人権問題が指摘される中国にも、融和的な発言が目立っているのだ。二人が所属する高知会の伝統という楕円の理論と、岸田首相は21日夜、ジョー・バイデンアメリカ大統領と、 オンライン形式で日米首脳会談を行うが、この外交姿勢で信頼を回復することができるのか、ジャーナリストの長谷川幸宏氏が迫った。岸田政権は中国の脅威にどう立ち向かうのか。先週のコラムで指摘したように、そもそも習近平国家主席の中国を脅威と認識しているかどうかが疑わしいのだが、やはり 中国とは共存を目指すような発言が明らかになった。林外相が13日、日本記者クラブでの会見で、所属する派閥、高知会の大先輩である、大平正義元首相の説を引き合いに、アメリカと中国の中介役になる意欲を示唆したのだ。どういう話かといえば、大円の理論なるものだった。林氏によれば、 大平元首相は、両立の難しいことを二つの円に例えて、一つの大円にする努力をしなければならないと説いたという。林氏は、好きな言葉だが、外務省に来て言葉の重みをかみしめていると語った。これを現状に当てはめれば、二つの円がアメリカと中国を指すのは明らかだ。大円にするとは、 アメリカと中国の対立を何とか丸く収めるという意味だろう。そのために、林氏は暗に、日本が仲介努力をすると語ったのだ。国会の外交演説で林氏は何と言っていたか。東シナ海における中国の一方的な現状の試みには、冷静にかつ毅然と対応していくと述べつつも、 日中国交正常化50周年を迎える中で、建設的かつ安定的な日中関係の構築を目指すと強調している。結論にあたる後談部分に真意があるのは明らかだろう。一方、岸田首相は施政方針演説で何と述べたか。こちらは、未来への理想の肌をしっかりと掲げつつ、現実を直視し、 新時代リアリアズズム外交を展開するとぶち上げたが肝心なのはキャッチフレーズより中身だ中国についてどう語ったかといえば国交正常化50周年を念頭に建設的かつ安定的な関係の構築を目指すと林氏の外交演説をほとんど一時一句変えずそのまま踏襲した中国を脅威となだしするのを避けたどころか 昨年4月の菅義偉前首相とバイデンアメリカ大統領の日米首脳会談で共同声明に盛り込まれた台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに両岩問題の平和的解決を促すという歴史的文言もなかったかのように完全に消し去られてしまった言うまでもなく今日本と世界にとって 最大の懸案は台湾問題だ。菅前政権で日米が一致して台湾問題に対処する姿勢を示すところまで到達したのに、これでは逆戻りさも同然である。北京冬季五輪問題で岸田首相が語ったように日本には日本の立場がある。つまり日本はアメリカに同調せず独自に動く。それが建設的かつ 安定的な日中関係を目指すという政府方針であり、林氏の言う楕円にする努力という話なのだ。一言で言えば、米中二股外交だ。そうだとすると、アメリカは一段と岸田政権に警戒を強めているに違いない。岸田政権が絶望していた対面による日米首脳会談は先送りされ、21日にはオンライン形式での 首脳会談が開かれる。ここでバイデン大統領が何と言うか。アメリカ側の出方次第で、岸田政権は早くも崖っぷちに立たされる可能性も出てきた。とのことです。記事内でも述べている通り、高知会伝統の楕円の理論とは、米中二股外交です。かつて、韓国の盧武鉉政権が唱え、現政権である ムンジェイン大統領も踏襲しているアジアのバランサー論、ツートラック外交と何ら変わりのないものと言っていいでしょう。韓国が掲げるツートラック外交が大失敗のうきみにあっているこの現状を見て、それでもなお大円の理論に固執しているとすれば、残念ながら岸田首相、林外相は外交のセンス皆無と言わざるを得ません。そもそも、 大平正義元首相が唱えた楕円の理論とは、現在のような偉大大国のパワーバランスの中で、コウモリ外交を行うことではなかったような気がします。大平首相が唱えたのは、保守革新、高派鳩派といった、対立する二つの思想が共に牽制しつつ共存することであり、いずれの思想の根底にも、 目指すすべきととところはは同じででああるという前提条件があったのではと思われます今の米中両国に目指すべきところは同じという思想が果たしてあるでしょうか解無です。世界唯一のスーパーパワーであり続けなければならないアメリカ。そのアメリカにとって変わって覇権国にならなければならない中国。到底協力し合って 同じ場所を目指そうという前提条件があるようには思えません。北村淳氏という軍事評論家が、アメリカ軍は自衛隊を先兵にする気だという記事を JB プレスに掲載していました。これも大いなる間違いです。自衛隊は先兵にされるのではありません。騎を鮮明にするために、自ら先兵になるしかないのです。地政学的に、 米中という偉大大国に挟まれている日本ですので、アメリカにつけば対中国の先兵にならざるを得ず、逆に中国側につけば今度は太平洋を挟んで対アメリカの先兵にならざるを得ないのです。残念ながら。その中で、米中いずれにも味方せず、第三極となって米中の橋渡しをするという戦略もありますが、 これが成功できるとすれば、絶対的に必要な条件があります。EU、中東諸国、アフリカ諸国などの、米中いずれにも属さない陣営が日本の強力な味方となり、よし、日本を押し立てて、米中にも負けない強力な第三勢力を作ろうではないか、と意見に賛同してくれることです。そして言わずもがなですが、 そんなことは絶対にありえません。万が一仮にそうなったとしても、日本近辺に強力な味方は位置しておらず、日本は第三勢力の代表になることを選択した瞬間、C レーンを封鎖されて干し上がります。つまり、現在の状況においては、日本は米中どちらかを選択する他ないわけであり、主義や思想からして中国につくことはありえない。 すなわち、アメリカと一緒に自由民主主義陣営の片向を担うほかないのです。1月21日付の産経新聞によれば、安倍・菅両政権下においては、自民党と水月を続けてきた日本維新の会も、岸田政権下になってからは自民党と距離を取り始めていると報道されています。安倍・菅両政権下では、外交安保などの 価値観を共有していたが岸田政権になって自民党が変わりつつあることが懸念事項になっているとのことですねこの後に及んで韓国と同じツートラック外交を選択した岸田首相短命に終わるというよりも短命で終わらせなければ日本が危ういといった方が適切かもしれませんしかし今の野党のだらしなさを見ると。 次期参院選で自民党が大惨敗するとも思えません。となると、岸田政権はその後も続くことになります。どうやら日本は今、決して選んではいけない道を選択してしまい、出口の見えない袋工事に入りつつあるという危機的な状況を迎えてしまったのではないでしょうか。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴。